キリタンです今回はガンダムマーク2制作のパート40になりますそれではご覧ください前回ついに腰編が終わったので今回からは胴体のディティールアップに入っていきますまずは全体にヤスリをかけていきます このパーツはこんな感じにリィティールアップしていこうと思います。結構複雑な形のパーツなので大変そうですが胴体は顔と同じくらい目立つので気合を入れて丁寧にやっていきます。 やっと印付けが終わりましたそれでは筋盛りに入っていきます ここは 0.4 ミリの段落ちにしておきます。ここにある三角のモールドは合わない気がしたので、瞬着で埋めてしまいます。 1mm の縦の筋彫りは 1mm ガネでできそうな気がしたので今回はこんな方法を試してみましたやってみた感想ですがガイドテープの調整が横の筋彫りで使うやつと共有してできるのでその点がすごく楽でした気をつける点ですが打つ場所が定まるわけじゃないので最初につけた印を頼りに少しシビアな目合わせが必要だということともう一つは ガイドテープの辺と長めの辺を水平に合わせて打たないと斜めに筋彫りを入れてしまうのでそこも目合わせでどれだけ正確にできるかが重要になる点です二つ目はガイドテープを少し余分に取っておけば簡単なのですが一つ目は完全に主力任せなのでかなり怖かったですねそれでも無理なほどでもなかったのでまた使えそうな時はこの方法でやろうと思います ここ、間違えて筋彫りが行き過ぎていたので、後で瞬着を使って過ぎた部分を埋めておきました。 いかか。がだったでしょうさすがに今回で筋彫りは終わらなかったですねこのパーツはセンサーカメラがあるのでそこをどうディティールアップするかが悩みどころなんですよね少なくても3パートはかかりそうですが気まがにお待ちいただければと思いますそれではまた次回でお会いしましょうご視聴ありがとうございました